次の問題は、まあ、プリント F を使っていろんなメッセージを表示させるんですけども、とりあえずリンゴの問題だけ示しています。p.r. と、どういうことかというと、このメッセージはそのまま出るんですけども、このでっていうところには、この m や n の値、あるいはこの m÷n とか m%n とかの値が、この埋め込まれて表示されるということですね。 なら次は、二次方程式の解の公式ですけれども、えー、まず、ね、判別式のルートを変数 RD のレクトルにしてできすね、RD イコールマッテン式 RT の B 字上複 4AC。そしたらば、それを使って、X1 の解はマイナス B マイナス RD 割る 2A。 え、X 数はこのマイナスがプラスになっているで、この二つを、配列を使って、えー、この並びを変えさせてもら1とマイナス2というそうすると、えー、X、たつ1の事情というふうになるから、えー、まあ、両方とも1あるいは、えー、1の、 まあ、特に問題なさそうですけども。では、説問 B に進んで、B とルート D が非常に近いものをやってみましょう。ヒントで書いたように、X プラス D、X プラス1で、D が、まあ、手上に小さいから、この0が10個あって、1、2、3、4、5というのをやってみようと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5。 あそうすると、ここに12345ありますけど、ここまで誤差が来てますね。イナ e-11 乗というのは 10×10-11 乗の意味。まあ、誤差はありますけどもできてます。で、じゃあ、もうちょっと0を増やすとどうなるかと。えー、もう、一3つぐらいらね。えー これを3つぐらいずつ増やします。そうすると、えー、1、2、3、4、5だいとか、1、2、3、7。だから有効数字3桁ぐらい、ね、減ってしまいますね。えー、これはだから、桁落ち誤差によって有効数字が減っているということになるわす。次の問題ですけども。 じゃあ、今のように、プラスマイナス両方計算するんじゃなくて、えー、X1 の方はマイナスの数から、えー、ルートをマイナスしてるので、これはマイナスの値同士の計算。つまり、桁落ちが大きいこっちはこのまま計算して、X2 は桁落ちが大きいので、今までのようなやり方を変えてるんですね。解と係数を使って計算。かソルムには そうすると、うんえー、この同じ値の計算でも、12345。非常に正確な値が出るということになる次はます。次は、まあ、実数計算の誤差で、ね、いろんなのがありましたけども、えー、まず、課題6えっ、ー、と、プリントフを使って20だと出しますけども、えー、だんだんこの1 2 3四5多くなるとどうなりますかっていうね。 そうすると、えー、だんだん誤差がこう増えてきて、あまり2つの数が低すぎるとゼロになってくる。ラックビーは今度は情報を落ちるから、これが小さくなると、えー、増やしても変わらな い, いう、ねうん。1、2、3、4、5を足せるんですけども、えー、これよりもこっちになると足しても変わらない。 次はね、1R3 は 0.333 で、まあ、ここに誤差があるんですけども、3倍するとじゃあ、3で終わった後三3倍するとどうなるかというと もう一回丸もが起きるので、1ぴったしになるすなんですけども、えー、じゃあ、今度は、7割る10。0.7 になるかというと、0.7 じゃなくて0 6 9 9 9 9九なのね。じゃあ、10で割るのと 0.1 倍とは違いますかという問題だったんですけども。そうすると、今度は0 7 0零6 6ここの誤差。 だから微妙にこっちの方が大きいわけだ。これはなぜかというと、0.1 っていうのはそもそも二進法では切りがいいかではないのね無限小数で丸目が多くているのでね、これはちょっと本物の 0.1 よりも大きいんだよね。そのためにちょっと多くなった。しかし、今のは実心だからですね。二進の計算してると、16とか、 まあ、2の4乗ですね。えー、こういうふうに、りの映いの場合には、ね、とっても同じなります。そういう感じね。あ、7 6点。ゼじゃあ、7 0かけると全く同じだかです。もっと、えー 2の16じゃあ、えー、2の16乗で割るとこの方ね。掛け算をして 0.5×16 乗。れで点かけ算をした場合でも全く同じだった。 こういうふうに、二のべき乗とか、そういう切りの有い数は、日清法の計算では、どちらでも正確になったということですね。